先日、熊本に行ってたお話しましたけども、その時に民団行ったんです。民団っていうのは、もうご存知の通り、韓国系の在日コリアンの団体で。 まあ、そこの会館でね交流イベントがあるっていうから僕、行ったんです、なんで行ったかっていうとね、ちょっとね、日韓関係に関わるような取材をしてたんです、でそこで何か消えるかなと思って行ったんだけども、そこでちょっと驚くことがあって、えー、民団のね会館の会議室で、10、まあ、人ちょっと来てたかな。 それでまあ最初にねなんか自己紹介みたいな感じで一人一人発言するんだけども、その時にね、もうブラック差別がどうなの、狭山事件がどうなの、水俣病がどうなの、あの島調理の切り裂きがどうなのみたいな話をね、もう変わる変わるするんですよね。 でそれ、もう解放同盟員でした、もう解放同盟関係、だから僕はね、あの自転車ですって正直言ったら、もうあんたら許さんみたいな感じで、すごい敵意向けられてね、えっ、ー、とね、もう見た感じね、もう70歳前後に見えましたね、そういう解放同盟のじいさんらが変わるがらある、そんな話するんです、あの参加者のね半分ぐらいがもうそんな感じですよね。 いやちょっとそれは場違いなんじゃないの、これ、日韓の交流イベントですよねっていうふうに僕は思ってたら、ある方がね、そういう狭山とかブラクとか、そういった話はまた別の場を設けてやったらいいんじゃないかって言ったら、まあ当然のことながら、あの民団のね熊本の団長がね、賛同してました、で最後の方にね、あの団長が言ったことで、ちょっとね、印象的だったのが、うん。 なんだかんだで日本を上に見てね、韓国を下に見てないですかって言ったんですよね。でもちろんね、団長はねそんな怒るっていうよりはちょっと穏やかな感じで言ったんだけども、でもそういうことをねあの場で言うっていうのは僕よほどのことだと思いましたよ。で皆さんね、えー、このチャンネル見てる人って結構ねあの年配の 人が多いと思うんだけども昔の韓国ってどうだったか覚えてますわ僕高校生の頃ってねちょっとまあなんちゃって朝鮮半島ウォッチャみたいなことしてたんでだいたいね僕は経緯を覚えてるんですよ、えー、日本がバブルの頃1980年代その頃のね韓国の一人当たりの GDP ってね 何千ドルですよ。2000ドルとか3000ドルとかですね。だから今のインドとかその辺ぐらいな感じじゃないですか。ところがまあ90年代ぐらいになっても、韓国ね、ものすごい伸びるんですよ。で、僕その頃にね、えー、まあ国際交流イベントがあったんです、鳥取県でね、えー、高校生でなんか船で韓国に行くっていうので、で、面白そうだなっていうことで僕手を挙げてですね、あの、あの志願したわけです。で、韓国行ってきたんだけども、僕その時にね、感じたのがね、 あのバブルの頃ってね、何でも高かったのを覚えてますね、日本国内でね。で、外国に行くとものが安いっていうイメージがあったんですよ、あの日本人がね、アメリカの土地買いまくっててね、なんか、あ品種買ってた時期ですよ、でももう1990年代なんで、もうバブル崩壊した後ですね、その時に韓国行ったら、まあ、家電製品とかね、結構高いんですよね。でちょっとその 個人商店みたいなところでね、なんかお菓子とか買ったんだけど、まあ普通の値段でしたよ、あプリングルスを買ったの覚えてますなんか2百何0円だから、まあま日本で買うのと変わらない、で、その時に韓国ってね、ちょうどもう GDP があの1万ドル超えてね、1人当たりの、もういけいけの時期ですよ、まあその後ね、アジア通貨危機があってね、またちょっとガクンと落ち込むんだけども、ちょうどね、韓国はね絶好調の時に僕、行ったんですよね。でその時にもう韓国に対する印象変わって ててしまってですね、でね今、韓国の一人当たり GDP ってね、3万何千ドルとかじゃないですか、もう日本とね、大して変わんないです、あのまあまあ、ちょっとだけ日本の方がまが上っていうようなね、風にも見えるんだけど、まあ、まあ、どっこいどっこい、誤差の範囲じゃないかみたいな感じになってますねねねだからら、ね、いいやああのあのじいさんなんなでで多分、ね、1980年代ぐらいでね。 もう時間が止まってるんじゃないかなと、もう韓国人というのはね、もう弱い人たちで、あの哀れな人たちで、あの日本人がこう人権を守ってあげないといけないみたいなね、うんあの、そうそう、1980年代ってね、なんかやっぱそういう空気なん だ, だったんですよ、もう日本イケイケで、まだ韓国は発展途上国でっていうね、なんかそういう感覚なん だ, なだったんです、当時って。 だから、韓国人に対してね、何かこう、強気に出るのはね、なんかかわいそうみたいなね、いじめてるみたいなね、なんかそういう感覚あったんです、当時は。でも今、そんなの全然ないですよね、うん、あの、在日コリアンとかね、まあ韓国、本国の人も含めて、今の若い人、なんか韓国人、コリアンが弱者とか、なんかそういうイメージってないでしょ、というか、まあ僕もないですよ、もう今になったらね。もうあの 90年代のねもうどんどんどんどん韓国は伸びていって、ですね日本をこう脅かしていくという、そういう過程を僕、見てるんでねあの、なんか半導体なんかでね、もうメモリーなんかもほとんどね韓国にも取られちゃってるような状態になって、まあいろいろね、僕も IT 業界の人間だからね、いろいろ韓国についてはですね印象的なエピソード、いろいろあるんだけども、ちょっと話すと話しきれないん で, で、いや、本当にね、僕、あの悪いけど、 あれ見てね、ああ、もうザ・老害っていうのを感じました、本当にあのこの昔の、昔のままで止まってる、なんか人権とかなんとかって言ってるけど、なんも理解してないんじゃないのって、実は、ずっとねあの、韓国を見下してるっていう、なんかそういう状態で時間が止まってる、まあ、そういう人たちがね、日韓交流イベントに来てね、ブラグだの、狭山だのっていうの、 いや本当、もうほんと異常な光景でしたよ、あれは、うん、ああ、そういうことなんだと、だからもう、韓国の民団の人も、なんかもう困ってるっていうのがね、見て取れました、本当、どうしようと、こんなイベント、続けていいんだろうかって言ってね、もう思ってるっていうのはね、僕も見て取れました。ということでね、あの僕ねあの、このチャンネル見てる年配の方々、もうそういう老人になっちゃ絶対ダメですからね。 あのね、各国の GDP の、ね、一覧とか、ね、水位とか載っけてるようなサイトありますから、ありますから下の、ね、概要欄であのアドレス貼っとくんで、もう世界が、ね、だいぶ変わってるっていうのを、ね、ぜひあの見ていただいたらいいと思います、もう イ, ンインドが、ね、今、ね、その昔の韓国ぐらいの水準になっててねで、アフリカなんかもそうですね、アフリカなんか も,、ね、もう相当、その昔 の, その1人当たり、ね、あの何百ドルとか。 1日1ドルで生活とか、もうそんな状態じゃないですからね、アフリカ諸国もね、まあ、紛争やってるようなところを除いては。ということでね、えー、皆さん、もうちょっとね、世界に目を向けて、広い視点で見ていかないと、あの解放同盟の老人みたいになっちゃうので、あのちょっとね、あの自分自身ね、自戒も込めて注意喚起ということで、まあ、こういうことがあったということをお話しいたしました。